皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月9日。今週は破壊編最後の敵ですね。頑張りましょう。生命の宮が今日で終わりということで、今年の初詣バトルも今日で終わりです。海賊クエストの人たちが呼ばれたのは、ある意味でお約束通りでした。前回は、デスマスタークエストの人たちが呼ばれていた記憶があります。 お年玉大砲でテンションが上がるというのも面白かったです。そして、フレンジーさんが探検を持っていますが、探検海賊の可能性とポテンシャルはどんなものなのでしょうか。お参りで福引券がもらえるのも今日で終わりですね。また来年もよろしくお願いします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。